Peggy どうも。 レジェンドイビルファンンの皆さんこんこにちは、えー、レジェントイビルの、えー、リマスター版のプロデューサーをさせてもらってました、えー、平林と申しま す,、えーっとですね、おかげさまというか何というか100万人を超える多くの皆様に楽しんでいただいているリマスター版のレジェンドイビルですけれども、まあ、非常にハードなミッションで、あのーまあ、それを乗り切れたのももう本当に皆さんの応援と実はです、ね、このハーブのおかげなんですねこれ僕の机の上にずっと置いてたんですけれどもはいえー、っとまあ今。 えー、新しいプロジェクトの方を進めておりましてで、まあ今回はその新しいプロジェクトの担当の方を紹介したいなと思っております、えー、と早速ですけれどもどうぞこちらへはいお疲れ様で す, 様ですまあ結構ハードなミッションに新しいプロジェクトもなるかと思うのでこのハーブに癒されながらどうにか頑張って乗り切っていただけたらなと思いますありがとうございます、はい、では皆さん僕はここでまた会う機会を楽しみにします失礼します小田です 竹中です次のミッションは相当ハードなものになりそうですがさっきもらったハーブのおかげでどうにか生き残ることができそうです次のミッションというのは実は自分が13年前に手がディレクションしたタイトルになるのですがそれがこちらになりますはいレジデントイーブルゼロですまさか自分がこれをリマスターすることになるとは思いもよりませんでしたまあ、小田さん以外にもたくさんのオリジナルスタッフがこれ関わってるんですよね。そうですね はい、そのオリジナルスタッフが手掛けるレジデンティビルゼロは2016年初頭 PS4、XBOX1、PS3、XBOX360、そして PC と5機種で発売する予定になっております今日出せる情報は少ないんですけれども近いうちにたくさん情報出しますのでぜひ楽しみ待っていてください